おろしくお願いします。うんうんうん 一一人一人スポットライトを当てて見ていこうと思いますまずは真ん中一番前にいる紫や色いの花の蓮くんはいありがとうございます次は皆さんから見て左側奥の 青色 の, の直樹くん最後は皆さんから受け継いだのは電車フェスター踊り子隊の代表又吉くんです。 気をつけ会場の皆様に礼